こんなの無理やろ。というわけでヤビツ峠、攻めていきましょう。 箱根から微妙に離れていて、楽に行けるような有良道路もなく、なんやかんや1時間以上かかりますね。赤い線のところがバトル区間、青いところは旧坂の住宅地。矢ツ峠に行くには、この心臓破りの坂を登る必要があるわけですね。正直、こんなにも住宅街に近いところを走るのかよ。常識なさすぎだろと絶句。そして矢ツ峠本体、対向車警戒と、すれ違いのための車幅間隔の覚えさえあれば、そこそこハイペースで走れる道です。左に公衆トイレのある広場が出てきたら、 もうバトルコースは目と鼻の先、数十秒も進めば、文明的な住宅街は消え、絶望的に険しい山道に様変わりします。肉相手にいきなり突き放されることもないと思うし、一本目は様子見、二本目は勝負ってとこでしょう。左側の歩道の形状を見るに、多分ここら辺が、ヒルクライムのスタート地点です。 先行ということなら、やり方は言わなくてもわかっているな。俺の仕事の半分は、もう昨日のうちに終わってるんだ。というわけでスタート。私にとっては折り返しの下りが本番なので、上りはサクサク行ってしまいましょう。前半は大したことないんですよ。なんやかんや道路幅は十分広く、すれ違いにも大きな問題はない。カーブの形状がわからない。対向車や自転車歩行者が突然来る。そんなのどこ走ってても一緒。ハイエースとかいうでかい箱に先行してもらえるのは、慣れてない人にとっては、願ってもない幸運。 でしょうまあ譲られてしまったので、ガんガんに登っていきますよ。ガツンと直角カーブが来ましたね。車線幅も実質1台分。山奥なんてこんなのばっかりだ。車じゃなくて。 系に合わせて道を敷いてる車が来てるくせに左に寄ろうともしない意識低い系サイクリスト相手にノーブレーキですれ違いつつヤビつ峠の片鱗を味わうなんで俺の相手はランエボばかりなんだよかったな現代には同じ立ち位置に gr やリスがいるぞそしてこの右カーブ明けが多分例の二人が感染してたところでしょうそしてね個人的にはこの前半セクション後半ほどの厳しさもなくて見どころに欠けるかなしかもそこそこ急な上りだからアクセルさえ離せばブレーキがかかるんだよねノーカットはダウン ルでこの展望台のところの右ヘアピン、ここを過ぎてからが、びつ峠は本番だ。なんやかんや十分すれ違えた道路幅も、なんやかんや確保できた視界も、この先はなくなる。見ててわかりますか一気に狭くなったでしょう。すれ違いが無理な狭さから、他社線分の道路幅のくねくね。全く先が見えないコーナーを挟みつつ登る。ケイスケがスーパーアタックを仕掛けたのはどこなのでしょうかね。こことか怪しいよね。 一車線になった後の右カーブ。まあ高速セクションなのかって言われたら微妙だけどな。そして、昼のヤビツ峠で地味に遭遇するものそれはそう、自転車の方です。ここ登るんでしょうか鉄人ですね。その後も、さっき言った通りのリズムで進んでいきます。やっぱり対向車がボトルネックだよな。だって、普通にカーブ曲がったらさ、 これなんだもんね、このすれ違いの時、左前からキュっていう、硬い枝にすられたような音がしたけど、後で確認しても何の傷もついてなかったよ。左側の砂利というか泥を踏んで、先に左側のボディを擦りつけるようにして、そうやってすれ違うんだぜ。そして、第2話の最後のシーンがどこだったのかもわからぬまま、7秒もの大差をつけて頂上へとゴールしていきます。駐車場、パッと見た感じは満車でした。なんで なんでこんな道路インフラがゴミクソな場所に、こんなにたくさん人来るのもともと峠の茶屋による予定はなかったし、とっとと休憩場所の開発クラブに入りたかったから、適当なところで U ターンしてダウンヒル行きましょうかね。私はありきたりな旅行チャンネルをやるつもりはないので、定番の観光名所も、容赦なくスルーしてしまうんだ。というわけで本命です。ヤビツ峠ダウンヒル。 スタート地点はここら辺です。勾配がきつくてスピードが乗るくせに、対向車と急カーブがそれをさせてくれない。車体が小さくて軽いロードスター。こういう道にはベストチョイスでしょうな。そしてこの先の右カーブ、アニメの3話でもはっきりと描かれていたところ。見返した限りだと、外側までうまくコース幅を使って、直角ではなく、右カーブとして抜けていましたね。あの86を見ていくのは危険だ。おっと、また対向車来ましたよ。動画を見返して気づいたんだけど、演じたちが乗ってましたね。 地獄の遠足だなおい。こういう道ですれ違いにミスったバスが転落して何人も死んだっていう事故が起こってるからな。よく来るぜほんと。道としてはこんなに狭くて険しいのに原作のダウンヒルでは小早川はそう考えた。 しか言ってないですからね、この区間。アニメ版じゃさっき展望台だとか言ったところ、あそこを過ぎてからが本番なんだが、現実世界じゃ、あそこを過ぎれば危ないのは終わりだ。センターラインがあるところ、センターラインはないけどすれ違える幅があるところ、すれ違えないくらい狭いところ、この順に難しくなる。そして来てしまいましたよ。一番狭いところでの対抗者、私自身、もうすってるんじゃないかというくらい左に寄せました。下がったところですれ違える幅はないです。 進路を完全にブロックされたグランツーリスモの AI みたいになってやがる私がこれ以上に左に寄るの物理的に不可能なんですよね寄せることに集中したせいで相手側の道路幅をよく見られていませんでしたプリウス絶望ミサイル まだすれ違い中なんだけど、どうするんだこれ。ここで私、累積4万キロプリウスに乗ってきた熟練度を発動、ガチのスレスレまで寄せる、もうこれぶつかってるんじゃないかと思いますが、ぶつかってる感触がないということは、ぶつかってるわけではないということです。お、お、こうなったら右後ろを抜けてもらうしかないんですね。前後長の長さがここで効いてくるとは、なんとか抜けてもらえて、思い切りハンドル切ったら全身で抜けられたので、同じようにもう一台、こっちは幸いにも奥まで空いてる感じなので、まあなんと とかかすれ違うしかないよねそして、バックしたり相手の徐行を待ってる間に、思いっきり自転車に追いつかれてしまったので、飛ばして突き放そうと思います。ちょくちょく広くて見通しのいいくねくねが続くので、そういう区間は安心して飛ばせますね。まあちょっと不親切だったかな。直前の道路幅まで頭に入れて、下がってあげないと、反省します。道路幅の全てが絶望で埋め尽くされてるみたいだ。ヤビツ峠スペシャルをやるつもりなら、私だったら軽自動車にターボつけるか。 そもそもバイクで十分ですわ。急勾配な急カーブの操作性をとって、スーパースポーツというよりは、ネイキッドかな。エンジンもトルク重視がいいだろう。ヤマハの MT-07 だか、09あたりが無なんだろうか。トルクがないと坂は登れませんからね。下り専門なら125でいい。さて、中間地点にちょっと寄っていきますか。木の塔みたいなのがあるんだけど、取ってなかったんだよな。というわけで中間地点のヘアピンを通過。まだ半分終わったばかり、テンションは目いっぱい振り切れそうだ。 だが、俺にはもう一段階ある、大宮さんがスパートをかけたの、どの左コーナーなんですかね。こういう道でのスバルは心強いですなお互いに車幅感覚をしっかり持っていて、すれ違いの安心感が違う、ここの左カーブ怪しくね。例の二人が観戦してたスポットまで、あまり距離はないんだよ。そして少し進むと、 投げ倒された40キロ制限があります。30だったぞ見間違ってんじゃねえ。いやいや、こんな道に法定速度なんかないから、メーターが示すだけの整数値じゃなくて、安全に走っていけるリズムを作ることの方が大事よ。さて、来てまっせ、すぐそこまで、1.7 トンのアンダーパワープリウスでも、瞬間的には途方もないスピードに達しますよって、GR のエンブレムも、ただの飾りじゃおまへん。 というわけでヒルクライムの方でも紹介しましたね。例の二人が見ていたところを通過していきます。この先、ロードスターが前回スパートをかける中、こうした勝負が続いていきますね。そこまで走れるやつだったとは。ここから先、モーニラーはようなしだ。そして匠がヘッドライトを消したのが、だいたいここら辺になります。アニメを見返したんですが、ライトを消した直後、左側に砂利の駐車帯が出てくるんですね。ここでしょ。そしてこの先、ヘッドライトを付け直した直後の左で並びかけます。 アニメ版じゃ全然意味がわからなかったんですが、あれ、ヘッドライトを付け直した時の光の反射を、大宮さんは対抗者と誤認したんですね。実はこの直線の先の左カーブがその場所なのです。意外と短いでしょブレーキングを開始するほんのわずかに手前、ここら辺でしょう。ブレーキングポイントでもないのに、ブレーキを踏んで左に寄ってしまった大宮さん。並んだ状態で1個目の左に突入。 そして並走したままブレーキングして2個目の左コーナーへ飛び込んでいくそして狭くなる区間へ並走したまま飛び込んでいくんですねなんだこの三角コーン、まあ、い, い俺のスペースはきっちりもらうぜついてこれっかよこの幅を並走してたのかよそして直角右カーブロードスターが頭を取り返すもウィングをぶつけて破損これは長引かせるわけにはいかないそこからスピンしたと推定される場所まではまだしばらくあります 上半分と比べると、どこでもすれ違えるくらい道路幅は広いですね。覚えておいてください。ロードスターがスピンしたのは、右側のガードレールが縦3枚の横棒になっている。2車線で、左側が石垣になっているところです。すぐに終わってしまったかのように描かれていますが、結構進んでいたんですね。はぁ、あ、右足が疲れる。そろそろ累積8時間ですよ。休まなきゃね。は 何してんだあの人で対向車来てたのかよタイミング悪すぎななんか左側のガードレールもべっこべこだったしあれは上り側から突っ込んだんでしょうか想像つくよこの直線からのフルブレーキング路面が荒れてるせいでタイヤがブリップしなかったんださてさて慌ただしいところだがもうそろそろ決着だぞ横棒3本のガードレールが出てきた アニメのような直線の長さはないが、この辺りのどこかってわけだ。具体的にここという場所がわからなかったのですが、ドカンとオーバーが出るとしたら、長めの直線を挟んだ後でしょうな。今日は俺の日じゃなかったってことか。あと10秒でヤギツトも終わりですね。車幅感覚と対向車への慣れさえあれば、まあなんとかなりますよ。あのレベルで厳しいところ、日本中にあるしな。というわけでヤギツトアタック終わり。 もうちょっと親切にすれ違いができればなぁ。日が暮れた後、七曲りを登って帰ります。次の旅企画はどうしようかなぁ。埼玉で GR86 のレンタカーがあって、東京都内でスープラと Z34 のカーシェアがあるんだよね。もっと言うと、来年の春に出ると噂の最終型の GTR のために、お金を残したいという思いがある。まあいろいろ考えますよ。ご視聴ありがとうございました。